何か言えるなら「なんて話をしようかな」「大変だったけど悪くなった」 熱な時間は過ぎてわかる楽しい幸せは気づかない生きようとしていたからなよ